それでは一応これで第5章が終わりまして次第6章のベクトル空間と線形写像のあの話に進みたいと思います。教科書ですと136ページですね。で、セクション 6.1 としてまずベクトル空間と部分空間という話になりまして。教科書では い や, いやいやいやいやといろいろ文章がいっぱい書いてますがあのまあもしかしたら読んできている人もいるかもしれませんが、まあ、そのあらすじをかいつまんで紹介したいと思います、えー、とまず最初にやるのはそのベクトル空間の定義ですでとまあこれまではですねあの我々はその数ベクトル空間というのを考えていましたと K として実数全体もしくは複素数全体の集合を考えてその K の弦を縦に N 個並べたようなものですね。そういう あ, のある一定の個数その数を並べたものをベクトルといってその全体からなる集合を数ベクトル空間と呼んでいました。でところがですねあの数学の世界ではより 一般的なベクトルというのを定義することができます。で、一応ですねその、ただしスカラー、あの今、これまでの数ベクトル空間の話の中でスカラーというのが出てきましたけれども、一般のベクトル空間にもスカラーというのが出てきます。でこのスカラーは、えー、K の元すなわち、まあ、実数か複素数ということで話を進めます。で えー、と で, なんでその数学の世界でそういうこういう数ベクトル以外の一般のベクトル空間を考えるかということなんですけれども、えーとまあ、数学もいろんな分野があってです、ね、そのいろんな形で問題をあのみんな解 こ, う 解, 解こうとしているわけなんですが、えー、実はそのいろいろな世界の構造を見ていくとあのこのベクトル空間の構造を持った世界が結構あることに気づきます。えー、ともしくはその まあ、ある対象をです、ね、ベクトル空間としてみなすこともできるというふうにこう気づいてきたんですね。でそうします と,、えーとそのまあ、対象はいろいろあるんですけれどもそのいろんな対象の中でそのベクトル空間っていう構造を使うと、えー、実はあんな性質がわかるこんな性質がわかるこんなふうに問題が解けるっていうふうにそのどの分野にも当てはめられるようなその数学的な性質ですとかそれから計算の仕方ですとか 問題のの解き方というのを見出すことができるんですねで、えー、とそれを使うことでそのいろんな分野 の, あの見かけが異なるいろんな分野の問題が実はあのベクトル空間 と, のと見て解くことでこういろんな分野の問題があのいっぺんに解けるようになるとそういうことを数学ではやっています。えー、と僕は あの科学はそんなに得意ではなかったんであの、科学でそういう問題の解き方ができるかどうかというのはよく知らないんですけれども、まあ、あの数学ではそういうことができるということであの、こういう一般のベクトル空間というのをあの考えています。で、じゃあちょっとその一般のベクトル空間をちょっとどういうふうに定義するかという話をこれからしていきましょう。えー、とまずと スカラーの、K、としてはその実数全数全全体体が複を考えますでその次に今度はその対象となる集合をですね、まあ、V と置きますでこれはえと今まではその数を並べたあのベクトルの集合だったんですけれども今度は V として何が来るかは分かりません分からないけれどもとりあえずあの V は何か集合だと数学的な対象が集合ですでその V の, あの弦の間にですね2種類の演算を が定義されているものとしますす、えー、一つは和ですねこの a と b という v の元に対して、まあ、a プラス b もまた v の元になるようなそういう和というあの演算足し算ですねあ定義されているものとしましょう。もう一つはスカラー倍といってこれはその a をあの、まあ、実数倍か複素 数, 数倍したものもまたその v の元になるとそういうあの計算が定義されているものとします。 あともう一つはゼロベクトルといって、えー、とそういうなんか特別な弦をです、ね、この V の中に定めますまあだからそうやってこうなんかある世界にこ う, こういうルールを作っていうものですでその時に、えー、とこういう世界でですねこういう演算を定義したこういう世界が次の性質を満たす時に V は形状のベクトル空間であるっていうのが一般のベクトル空間の定義です で、えっ、ー、と、その定義がちょうど、あの、教科書ですと、その定義 6.1 に書かれてありますが、まあ、あの、今日の資料にもありますので、まあ、どちらかわかりやすい方を見てください。で、えっ、ー、と、この定義 6.1 のベクトル空間の定義を見ますと、えっ、ー、と、まあ、あの、えっ、ー、と、x, y, z っていうのを、ま、v の弦と置いて、それから、ラムダと μ を、そのスカラーですね、に置いたときに、ま、一回、えっ、ー、と、次には成り立つと。で、 えっと、8つの性質が書かれておりまして、えっと、教科書には VS1、VS2、VS3 て VS8 まで8つの性質が書かれています。一応、この VS なんとかっていうのは、えっと、ま、ちゃんと書いた、この教科書を書いた先生から聞いたわけではないんですけど、多分、ベクタースペースっていうのを頭文字を取ったと思うんですけれども、あ、ベクトル空間の英語ですね。ベクタースペースって言いますけど、その、えっと、性質を、あの、こうやって8つ満たすというのが、このベクトル空間の定義です。 一応あの一個一個確認していきましょうまず1個目の性質 VS1 っていうのは、えー、これはあのベクトルの和に関するあの結合法則でして、まあ、x と y と z っていうあのベクトルを、まあ、これは左から順番に加えていく際と考えた、えー、ときにこれはその和の順番にかかわらず結果は等しくなると。だからこの右辺は x と y を先に加えたからそれに z を加えてます。 一方で右辺の方は y と z を先に加えてから x を加えています。だから、加える順番が異なるんだけども、結果は等しいと。で、えー、とわざわざ、なんでわざわざこんなことを書くかっていうと、これ、数学の世界では決して当たり前ではないからですね。あの我々がよく使っている、あの皆さんがよく使っている実数なんかの世界では当たり前なんですけれども、一般にはこういうのが当たり前じゃない世界って い, いくらでも作ることができるので、えー、と数学ではこういうことを考えます。 で、2番目は、えっと、ベクトルの y に関する交換法則で、まあ、これは、あの、x と y の、えー、x プラス y っていう順番を逆にしても、あの、結果は等しいということを言っています。それから、えっと、3つ目の性質は、これ、ロベクトルっていうのは、あの、どんなベクトルに加えても、あの、結果は変わらないということを言っています。それから、4つ目は、えっと、x に対して、 何か加えるとゼロにゼロベクトルになるようなあのこういう x', x っていうそういうベクトルがその必ず存在するということを言っています。でこれがマイナス x と呼ばれるようになるということは、えっと、あの実は定義には含まれていないことで後から示します。で五つ目は今度あのス、えっとスカラーが出てくるんですけれども、えっと、x プラス y っていうベクトルにスカラーラムダをかけたベクトルっていうのは実は えっ、ー、と、X にラムダをかけたものと Y にラムダをかけたものに関する、あとかけたものの和に等しくなるということですね。ただからベクトルに関して、この和を分配できるということを言っています。で6つ目、逆に、今度はスカラーが和になっていて、えっ、ー、と、X を、えー、とランにラムダプラス μ をかけたものっていうのが、えっ、ー、と、X のラムダ倍と x のミューバイの和に等しくなるということで、これスカラーも分配できることということを示していますで。で七番目の性質は、えっとこれスカラーに関する結合法則で、えっとまあラムダとミュという二つのスカラーをベクトル x にかける際に、えっと右辺は、えっとまず x をミューバイしてからラムダ倍するとで、で一方で右辺の方は、えっとラムダとミュを先にかけてから x にかけるとで。どちらも そのえー、と結果は等しくなるということで、まあ、ベクトルにスカラをかける際にはその順番にはよらないということですね。だからラムダとミュウがあればあの、ラムダから先に x にかけてもいいし、ミ μ から先にかけてもいいし、ラムダとミ μ をかけてから x にかけてもいいということできますで。あと8番目の性質としては、えー、x に、えー、と1というスカラをかけたベクトルは、えー、と元の x に等しいということを言っています。ここまでいいでしょうか。